皆さんこんにちは浅田スクールです今日も N3 の文法を一緒に勉強しましょう今日勉強する文法はこちら何々切るそれでは接続からチェックしていきましょう「何々のところには動詞のマス形が入ります」意味は完全に「する」「全部」「する」という意味です 切るの部分は漢字でこのように切ると書くこともできます。切るは一グループの動詞ですので、この何々切るも一グループの動詞として活用します。例えば、紙を切ると言ったとき、紙を端から端まで全部切ってしまいますね。この切るという言葉が持つ、 最初から最後まで何々するというイメージを使った文法ですそれでは例文を一緒に見ていきましょう山田くんの学校では今日はマラソン大会が開かれていますはぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、あ、山田くんだがんばれ 田中さんが応援してくれてる。頑張らなきゃ。ありがとう田中さん。田中さんが応援してくれたおかげで走り切ることができたよ。それでは例文をもう一度見てみましょう。田中さんが応援してくれたおかげで走り切ることができたよ。 最後まで全部走ることができたという意味ですマラソン大会の帰り道あ学生さん今日はマラソン大会だったでしょ特大ラーメンを食べきれたら賞金プレゼントイベントやってるからよかったら店に来てねあ じゃあ家に帰ってから行ってみようかな昨日は疲れきっていたからか8時に寝てしまった完全に疲れていたという意味です他にもよく使う表現として全体を借りているバスのことを貸し切りバス バスを貸しし切ると言ったりしますまた全部売れてなくなった商品のことをお客さんの立場からは「売り切れる」「売り切れ」「店の立場からは「売り切る」「売り切った」と言ったりします今日は完全に「何々する」「全部何々する」という意味のある「何々切る」という文法を勉強しました。